6代目ですなんと YouTube のアナリティクスアクセス解析みたいなものですアナリティクスになんとリアルタイムが登場しましたなんとなくですね見てたんですよアナリティクスをいつものようにするとなんか左側に赤い四角に囲まれた新作という文字があったので何だこれと思ったらリアルタイムって書いてあるクリックするとですねリアルタイムの再生回数ですねそれが出てきます 複数の動画分、パッと表示されるようです。もちろん動画指定でもできるようです。しかもですね、これアップデートの時間、間隔、どうやら10秒ぐらいみたいです。YouTube のアナリティクスにリアルタイムがびっくりしました。これを見て励みになる人もいると思います。6代目も頑張りたいと思います。それでは、6代目でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。